どうも皆さんこんこにちはゲンですすお知らせがあります、えー、2020年の7月から私モロケン日本一周しますまあねもう3周目なんで別にのも大したことないんですけど、えー、今回紹介するこのテントなんですけども僕が日本一周に持っていくテントを今回紹介したいと思います今回紹介するこのテントのすごいところは、まあ、2人が寝れるほど大きなテントなんですけども、まあ、僕ベースで約90秒で組み立てることができます テントに使われている生地はリップストップナイロンというやつでパラシュートに使われている生地と同じ生地でできていますにもかかわらず重量が 2.27kg と軽く収納時の大きさは 41cm× 直径が 15cm と結構小さくなりますコンパクトで設定が簡単で丈夫なので長期の旅に向いているテントだなと思ったんで今回はこれを選びましたということで今からこのテントを紹介していくんですけどまずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思いますフェザーストーンは最近日本に入ってきたばかりのメーカーですが アメリカの UMLY というテント比較サイトではバックパックテントとして2位を獲得ちなみに1位はソロ用テントでしたがフェザーストーンは2人用テントですまたトラベリングフードというメディアによる2020年版自立式テントベスト10にも選ばれており最高評価を得ています僕は毎回テント動画を作る時 一応販売元に連絡をして動画にするからクーポンコードをくださいと連絡しているんですけれども今回販売元のスカイウォークさんから 5% オフのクーポンコードを頂 い, いたので概要欄に貼っておきますこのテントの特徴は12人が寝れるテントですがテント本体の重さは 2.27kg と軽量であること2収納時の大きさはテントやポールなど全て含めた上で横 41cm 直径 15cm ととても小さいこと3 Y 字ポールにより組み立てが簡単で速いということ4生地が丈夫だから破れや引き先に強いということ5コンパクトなテントですが天井のポールのおかげで空間を広く使えるということ6通気口が直線上に2つあること7インナーテントはフルメッシュなので結露が起こりにくいということ8入り口が前後どちらにもあるということ9専用のグランドシートが無料で付属しているということ10 自立式のテントなので芝生の上だけでなくコンクリートの上などどこでも設置できることです早速袋から出して詳しく見ていきましょう付属品はアルミニウム合金のポールが1つアルミ合金ペグが12本とロープが4本ですポールもペグも航空機に使われている軽くて丈夫なアルミ合金でできていますペグは V 字型のものが付属しており通常のものよりも抜きにくい構造です早速フェザーストーンのテントを組み立てていきます ポールが Y 型になっているテントは5個持っていますが設営はとても簡単でどんなに初心者でも5分を超えることはないと思います今回は初めての設営でしたがこの状態にまで90秒で組み立てることができました組み立て方は1インナーテントを広げます2ポールを組み立てます3ポールの先っちょ4箇所をテントに差し込みます4テントをポールに引っ掛けますこれで完成です フライシートはバックルで固定するだけなので簡単に設置できます必要に応じてペグダウンしたりロープで固定してくださいこのテントは必ずしもペグを必要としない自立式のテントですつまり芝生や土の上だけでなく駐車場や屋根の下などどこにでも設置することができます荷物を少なく軽くしたい旅人にはもってこいのテントだと思いますペグダウンできる場所は赤い丸の8カ所ロープを張れる場所は青い丸の4カ所です ということでフェザーストーンのテントの外見を詳しく見ていきましょうテントの左右2箇所に換気用のベンチレーションがついています直線上に設置されているので風の通り道ができ結露を起こしにくくしますこのフェザーストーンのテントはベンチレーションの下のこの部分にもペグダウンできる箇所がありますここをペグダウンすることによってフライシートとインナーテントに隙間ができ通気性が格段に良くなりますまたた結露が発生した時も フライシートの内側の水滴がインナーテントと触れ合うことがないのでインナーテント内部は常に乾いた状態を保つことができますここにペグダウンできるテントはとても珍しく気に入っているポイントの一つです早速ですが扉を開けてみましょう扉は間音開きになっており開けてくるくる巻きにして左右に固定することができます扉は前後2箇所同じものがあるので周りの状況によって出入り口を変えることができるのはとてもいいポイントです 扉内部にはここに靴や荷物を置くことができるので室内に置く必要はありませんインナーテントの扉を開けてみましょうインナーテントの扉はスライムのような形をしており開けて左上の部分で固定することができますインナーテントはマイクロメッシュでできておりかなり目の細かい網戸になっています蚊だけでなくダニやブヨなども入ってこれないほど細かな目です インナーテントの扉を前後とも開けるとこのようになりますということでフェザーストーンのテントの中を見てみましょう上部にはライトをかける輪っかがついています角にはメッシュのポケットがあります無駄なものは何もなくシンプルな室内です天井にある横の小さなポールのおかげで室内空間はかなり広く感じます2人用のテントなので僕が寝てみてもこのように人間1人分のスペースがまるまる空いています や調理器具などは全室に置いておき貴重品だけを自分の隣に置いておけば1人で使う場合はかなり広々として使える室内ですフライシートを外してみましょうするとこのように開放感は抜群のテントになります写真の撮り方によってはかなり映える写真になりますフライシートがない状態であればプライバシーがなくなってしまいますが通気性は抜群ですこれからの季節のキャンプやそれこそ夏の日本周という旅には向いているテントではないでしょうか このフェザーストのテントには専用のグランドシートが無料で付属しています広げて床に敷いてポールで固定してあげればこのようにぴったりはまりますこれにより床からの浸水はほぼありえなくなりますし毎日設営撤収を行う日本一周などの長期の旅や岩場などをゴツゴツした場所で設営する場合のテントの床を守る役割も果たすので長く使えるテントだと思いますまたグランドシートとポールで設営し フライシートをかぶせてあげればこのようにビーチでの日よけ的な使い方もできるのであると何かと便利なグランドシートですテントの各部の大きさは 70cm105cm90cm210cm125cm210cm105cm です耐水圧についてです現在縫い目の部分に水をかけていますかなり水を弾いているのがわかるでしょうか p u コーティングにより高い撥水性を持っています 縫い目には防水の CM テープ加工が施されており縫い目から水が入ってこないようになっています日本のメーカーでも床の角の接合部分には CM テープが貼られていないテントが多くありますがこちらのテントは四隅もテープで加工されています耐水圧はフライシート床ともに3 0 0 0ミリとなっており付属のグランドシートと相まってかなり高い耐水圧となっていますこういうところでいかがだったでしょうかフェザーストーンのテントの紹介でしたということですね、えー、フリートークなんですけれども えー、まあ、今回7月から日本一周するということでこのテントと一緒に日本一周したいと思いますこのテントを選んだ理由がいくつかあるんですけどまあ、今回日本一周するのが真夏なんで、まあ、フルメッシュを選びましたでね僕皆さんにめちゃくちゃちょっと強調して言いたいのがあるんですけどこれねドアが前後2つっていうか左右対称っていうか前後 対象というか一緒なんですよこっちの僕が座ってる方も同じデザインだしこっち側も同じ形をしているんであの入入りり口口がが同じ前後2つにあるんですよねそれがなぜいいのかというと皆さんこの画像をご覧くださいこれですね今まで僕が紹介してきたネイチャーハイクのテントなんですけどまあね価格も安くて、えー、めちゃくちゃ小さくて軽くてめっちゃおすすめのテントなんですけど唯一の欠点があの扉が正面にしかないってことなんですよ 僕ですね、それがね、あのー、マジでちょっと嫌じゃないけど、レイチャーハイクのテントの唯一の弱点で、あ皆さんにお見せしているこのタイムラプス映像なんですけど、えー、入り口が正面にしかないテントを入れて撮影しているじゃないですかね。今皆さんが見ている映像は、僕の後ろ側に星空があるんですよね。なんで僕は、本当は、あの、入り口を逆にしたかったんですよ。前後逆にしたかったけど、えー、写真的に、あの、映像的に、映像の美しさ的に、 なんかテントの入り口がないテントの背中を、えー、タイムラプスに入れて撮るとなんかちょっとダサくなっちゃうんですよねなんであのタイムラプスを撮るためにわざわざそのテントの正面を星空がない方向に向けて映像を撮るためにあのテントの向きを変えたんですよ言いたいこともかるかな<笑>わざわざテントの背中をさ写真で撮らないじゃないですかインスタとか載せないじゃないですかねなんでテントの正面を向けて 自分が入が入入っっってってて星空いう風な写真を撮りたかったんですよ1か所しかない入り口を正面に向けて、えーまあ、四国カルストで、ね、撮ったんですけど正直言うと星空を見ながら寝たかったです僕はけど映像的に仕方がないなと思ってそういう風なやり方をしましたけどこれ見てください 見, 見えとんかな後ろにもですね同じ扉があるんでそういったことを気にしなくていいんですよこれねマジで僕からすると結構 あのー、いいめちゃくちゃいい点であのー、やっぱり前後に扉があるっていうのは選択の幅が広がるんですよね例えばさ入り口が1個しかなくて、ね、先にキャンプ場に来てたけどなんかいきなりもう目の前になんか大勢のキャンパーが来たとってなったら入り口1箇所しかなかったら、ね、ずっと目合っちゃうじゃないですかでそういう時にやっぱりねこちら側にも、あのー、入り口があったらこちらから出ることもできますし入り口が2つあるっていうのは も, うものすごくプラスなポイントだと思います またネイチャーハイクのテントの比較にもなるんですけどネイチャーハイクの方はですね結構狭くてもう本当人間一人しか寝れない、えー、ようなテントなんですけどこれねめちゃくちゃ大きいんですよ自分と荷物を置いて一緒に寝れるんで、まあ、ヘルメットとかね自転車の場合はなんかこう貴重品とかねいうのをテントの中に入れて寝ることができるんでそういったところも安心かなと思いますただやっぱり大人二人が寝れるほど大きなテントなので重量が 2.27kg ペグとか抜いて 2.27kg なので まあ、ネイチャーハイクの1、えー、人用テント超ウルトラライトなあのテントとかに比べると、まあ、倍ぐらいの、えー、重さにはなるんですけど、まあ、自転車の方はその1キロプラスっていうのはちょっと重く感じるかもしれないんですけど、まあ、僕みたいにバイクで旅する方は、えー、1キロぐらい多くなってもさほど問題じゃないと思うんで。 今回は、えー、このテントを選びましたはいこんな感じで片方の扉をこうやって閉めれば前室ができるんですよねなのでここにこうやってテーブルというか、まあ、キッチン用品を置けば雨が降っても1人分の調理ぐらいだったら全然できますしここにね僕ブーツを置いてるんですけど前室はもちろん後ろ側にもあるんでこれ邪魔やったら後ろ側に置くこともできるんであのー、まあ重量はね倍になりますけど、まあ、収納スペースっていうのは倍以上になるんじゃないかなと思います ということで今回はヘザーストーンのテントを紹介しました購入先は概要欄の方に貼っているので気になった方はぜひチェックしてみてくださいということで次の動画でお会いしましょうではまた